どうも、クイです。私は今現在。 タイイののねチェンマイの方に来ております今回のね、動画の内容なんですけども、今回はですね、前回の動画でもね、説明しました通り、ホテルレビューをね、やっていこうかなと、はい、思っております。今回ね、初日で、チェンマイの方に宿泊するホテルはですね、後ろにここにあります、ベーシックラインホテル、ロイクロというホテルになりまして、一泊ね、3円台で泊まれる、素泊まりですね、泊まれるホテルになります。ここはですね、レンタルバイクがね、手前にここにありまして、レンタルバイクも 借りれましてコインランドリーもあってそしてねバーもね併設されているという宿泊施設のホテルになりますここね 1,000 円台でとても安くてねいいなぁとはい思ったのでこのねホテルの内容をねご紹介していこうと思いますはいまずですねホテルの外観はねご紹介しようと思いましてはいこんな感じのねホテルになりますホテルのねロゴはここにあるんですけども見えるかな あちょっと見えないねはいベーシックラインとね、えー、書いてあるんですけどもホテルの外観はこんな感じではいコインランドリーがあって手前がバーがあってレンタルバイクもここで借りれるとこんな感じのホテルになりますまずはねチェックインをしてご飯食べてないのでパン食べに行こうかなとは思ってるんですけどもまあ今回はねホテルの紹介なのでホテルの紹介だけをねやっていこうと思いますそれではチェックインしてきます はい、お部屋の方はですね2階の206号室になるみたいなんですけどもお部屋はこちらみたいですねはい206紙タイプですねはいそれでは入ってみますどんなホテルなんだろうよいしょ邪魔しますはい部屋の方に入りましてここに挿せばね室内のまあ明かりがつくという形になりましてお部屋はね こんな感じに、はい、なってますいや台でこれ良くないっすかいやいいっすねこれベッドすごいね横幅めっちゃ長えうわすげえいいねあバッグ置くとこっすねでそして冷蔵庫があってテレビあってエアコンもあって、はい、で鏡があってテーブルと椅子という形で、はい、外の窓もあるね いいいんじゃないですかそしてこちらがえバスルームですね、はい、あと洗面所、はい、こんな感じになってます、はい、洗面所があって、はい、トイレがあってちゃんと、ね、トイレットペーパーもあるし鼓、はい、なじみのガンもありますね、でこちらが、ねえー、シャワールームになってるんですけども、ちゃんと、ねえー、カーテンあるんですね、おいいですね。はい じゃあここ開けてみましょうかはいオープンおー下もねこんな感じで段差がついててでアメニティは1個しかないねうーんちょっと何も書いてないので石鹸かなボディーソープだと思いますけどもはいでおなじみの電気タイプのはいシャワーっすねこんな感じになってますいやいいんじゃないですかうんいいと思いますよで こちらにね、はい、ここに書いてありました。ドライヤーは1日20バーツで80円、はい、かかるみたいですね。こんな感じになります。お部屋はね、こんな感じですね。はい。そして、ウェルカムドリンクも、はい、ここにありますね。はい、こんな感じで。そして下を見たら、バスマットあったんですけども、ちょっと汚れてますね。はい。洗ってないかもしれないですけども。 でここにタオルがありましたねはいバスタオル2つですね、はい2名分はいある形ですね、じゃあ、ここ、カーテンの先の外の景色、どうなってるんだろう、じゃあ、開けてみましょう、はいどんな感じなんだろうね、開けまーす、はい、あこんな感じなんだ、ここはね、目の前が正面玄関ですね、入り口で、この下があのバーがあったところですね。はい こんな感じになりますじゃあちょっと開けてみましょうおおこんな感じですねはいいやー静かですよここにベーシックラインコンプレックスと書いてるんですねまあ外の景色はねあまり期待はできないというかまあ裏路地ですからねソイにあるホテルなのでかなり静かではい いいっすね寝る時も騒音問題とかないと思いますのでゆっくり寝られそうです次はねここの正式な金額宿泊費なんですけども素泊まり一泊で四4 6 0円でしてこれはね1460円は2名で宿泊した時の料金なので1人当たり730円なんですよめちゃくちゃ安くないですかはいその730円でこんな感じのね はい、部屋がなってるというのはね、かなり魅力的なねホテルだと思います、いや、めちゃくちゃ安いよね、730円、1人で泊まれるというのは、これ、最高っすね。はい でそしてレンタルバイクも借りれてランドリーもあってでちゃんとねこういう洗面所トイレがね個人の部屋にあるしかもバーもね併設されてるというかなり魅力的なホテルですねいいホテルだと思いますはい次はね明日の朝下にバーのところで朝食も食べれるみたいなのでそちらの朝食の方ねご紹介しようかなと。 思います私はねこれから空港からチェックインまだしたばっかりで空港でご飯食べようと思ったんですけどご飯も食べれなかったので外で食べていこうかなとはいそしてちょっとマッサージもねやっていこうかなとはい思います会社仕事ね3時ぐらいまでやって会社から成田空港に行って福岡空港に行って全泊をして福岡で2時間ぐらいしか寝れなくてそして起きて今日はね朝9時から福岡から 韓国のドンバン空港に行ってそこで5時間ぐらいそこで待機して乗り継ぎをしてそしてチェンマイへ来てここに来たという形でちょっと疲れてるのでここで動画は終了したいと思いますそれでは皆さんまた明日バイバイはい皆さんおはようございます3回にね 喫煙所コーナーがあったのでそちらの方に来てみましたチェンマイのね朝の景色も見てみたいなと思ったので来てみたんですけども今ね3月の中旬ぐらいなんですけどもそして時間帯はね今6時半ちょっと過ぎぐらいですね気温的にはね今半袖半ズボンでいるんですけどもちょっと肌寒いかなっていう 感じの、はい、体感的な気温ですね、はい。そしてね、外からは、えー、鳥の、はい、鳴いてる声が聞こえます。とてものどかなところですね。またバンコクとは違った味わいのあるいいところだなっていうのが、はい、感じます。 はい外に出てきました昨日ね夜暗い時間にチェックインしたのでホテルの外観がねちょっと暗くてよくわからなかったのでということでもう一度ということで、ね、ホテルの外観はいこんな感じになりますランドリーが、はい、セルフのタイプでありましてで奥にね焼肉と焼肉屋さんがあってで今回泊まったベーシックラインのホテルのチェックインカウンターっていうかレセプションですねはいここにありましてで こちらにベーシックラインバーということで同じ系列のお店が、はい、ここでバーをやってるという形になりますスムージーとかね、えー、ブレイクファースト、はい、コーヒーティーこんなのがねここでいただけますそれではね朝食食べようと思いますはいこちらがですね朝食のメニューとなりますはい上から見てみますと250バーツでまあベーコンが2枚 あと豆が入ってあとスクランブルエッグあとウインナーがついたりあとねトーストとあとジャム紅茶もしくはコーヒーがついてくるという形のメニューですねあとはフライドトマト焼きトマトですねはいそんなものがついてるメニューで250バーツまあ1000円でまあちょっとお高いかなとは思うんですけどまあそんなのがありますで下に行くと 200バーツだったりあとはスモールサイズのまあ、もので160バーツあと卵のオムレツ100バーツそんなものがありますこんな感じではいございます裏面を見てみるとドリンクメニューということで上からねコーヒーティーソフトドリンクあとビール、はい、あとスムージーですねこんな感じのメニューになってます それで今回はね上から2番目の、はい、200バーツのこれをね注文してみようと思います、はい、ちょっとね高いかなと800円なんですけどもはいそれでは料理をね待ちたいと思います 最初にですねバックコーヒーがはい出てきましたコーヒーとね、えー、こちらに砂糖とミルクですねはいこんな感じで最初に朝一発目はこうやってコーヒーいいっすねいただきますはい朝食が来ましたいやウインナーめちゃくちゃでかいトーストとバターとマグリンかなとあとジャムいちごジャムだと思うけどはいそれに、えー、焼きトマト あと豆ですねビーンズあと目玉焼き2個にベーコン2つにウインナー大きいウインナーが2つですねいやーうまそういただきます、えー、それではねいただきますまずはね この大きいウインナーから、いただきます。うん、オッケー。こんな感じ。いや、うまそうだね。いただきます。うん。美味しい。うまい、うん。いい朝食だね。うん。そして、焼きトマト。おいしそう。いただきます。 うん、すごいフレッシュだみずみずしいおいしい。 チェックアウトをししてきました。今回ね宿泊をしたベーシックラインホテルいかがだったでしょうか私はねとても良かったホテルだなと思いました金額がねめちゃくちゃ安かったっすよね1400ちょっとで泊まれてまあ2人だったらね1000円切る700いくらという、はい、金額でコストパフォーマンスめちゃくちゃ良くて部屋もね割りかし、はい、広かったので大変ねいいねお部屋だったなと思います朝食はねちょっと金額高いかなと思ったんですけども実際にね料理届いて って見たら結構ボリュームあって食べてみたらすごい美味しかったのでいい朝食だったと思います皆さんがねこちらチェンマイに来られましたらね このホテル気になったと思いましたらねぜひここを宿泊してみてくださいコスパがいいのでそしてねロイクロ通りのメインの通りからちょっとね路地に入ったところにありますので場所もねすごいいいです高リッな場所だと思いますそれではね今回の動画は以上になります今回の動画ね参考になったと思いましたらグッドボタン高評価それとチャンネル登録ですねよろしくお願いいたしますそれではねまたチェンマイの動画その後もね続きますのでそれではまたバイバイ